はい今日は少し真面目なお話をしてみたいなと思ってます。はいうんあのー、特にねこう国際カップルの方たちがいかにこう日本でね何も問題なく、まあ、生活していけれるのか、まあ、アドバイス的なことをねお話できたらいいなと思ってます。 じゃあまず、どのように国際カップルが一緒に相手の国に相撲とできますか、うん、まあ皆さんご存知のように日本ではねまだ同性婚っていうのが認められていないので国際カップルの方にとっては ま, あまず初めにぶつかる難しい問題かなと思ってます。うん なんか相手の国に長くいるために、やっぱりビザが必要となってくるので、うん、やっぱりいろいろな大変なことありますも、ねうんね、はい、僕たちは経験積みですので。はい、まずはもう、ビザを取らないとね、うんそ、その土地に住めれないので、まあ、その国に住めれないので、はいまあ、学生であれば学生ビザ、はいまあ、社会人の方であれば就労ビザ。 まあ、一番いいのが、現地採用っていう形でね、就労ビザを取得するのが一番だと思います。うんうんはい、まとめてみたら、やっぱり学生ビザ、就労ビザ、うんまあ、最後はやっぱり、結婚できない状態で、これらの3つの集団しかないと思うんですね。うん うんまあ、ビザの方法にもねたくさんあるんだけど、うんはい、メインはこの3つですよ、ね う, まあはい、うんで僕たち全部経験してきましたよね経験しましたね、はいはい、じゃあまず学生ビザについて話してみたいと思います、はい、じゃあサムと僕はそれぞれ例えばサムは台湾で学生ビザを取って勉強したんですねうん 学生ザを取ったんです面倒だね、あの毎回毎回の更新手続きっていうのを警察署に行って、あの時はね、えっと、語学学校行ってたので、3ヶ月に一度、ねうん、行かないといけなくて、うん、まあそれなりに、まあ、厳しいところもあってね、うん、まあなかなか休めれない。 まあ、休んでたらねもちろんビザも下りないんでね、うんうん、まあそれは大変だったね結構厳しかったよね厳しいね、うんまあ、少々の熱が出ても学校行かないといけないみたいなねうん、うん、結構なんか不安な毎日じゃないですけど不安でしたよね不安だね、うん、まあ、物価が安い国とは言えね 学費もそれなりに高くて、うんね、それでも3ヶ月分で日本円にすると8万円ぐらいだよね、うんうんうん、結構元気ある物価にすると安くないものでしたねうん、うん、で3ヶ月ごとに8万円の出費って結構大変だったね大変でしたね2人とも 一生懸命働いてて貯金ゼロ、うん、って感じでした<笑>その当時はねはい、うん、あだから今考えてみたらちょっと泣けてくると思うんですけど<笑>でも本当若かったからできたよねね今今なら絶対もう二度とできないと思います僕は日本に来て学生ビザ取ってきたんですけどでもその時ちょっとたまたま奨学金もだいてだから二人の生活はまずあの 不安はなかったんです、ね、毎日毎月あのちゃんとお金入ってくるから、うん、そういう意味であの日本で僕は学生ビザ持って て, 持っててもそんなに不安はなかったよねうんその時はなかったねもうね永遠に学生にはいられないので<笑>、うん、卒業してから本当に不安でした正直 で、でもたまた、あ、ま就職もできてビザ、就労ビザも無事に 降, れ降りれて、それから、あの、そうですね、このままずーっと日本に行って<咳>、10年経ったら、移住権を申請して、で、今回よく降りてくれたので、日本に、サ、ま、ム、あ、と一緒に日本にいることができるっていう。 形になりましたね永住権取れるまでが長いよね日本もねそうそうそう結構腹満潮な人生とは言えるかどうかわかんないですけど、うん、いや腹満潮ではないよ<笑><笑>でも永住権取れるまで正直に言いますとすごく不安な気持ちいっぱいでした、うん、長いもんね で過去にとって一緒にいることができないのは一番辛いことですから、うん、そ, う そ, うその不安な気持ちでなんか落ち込んだりすることもありましたねまあ日本に帰国する前にサムもなんかいろんな大変な気持ちありましたよねベランダに行ってなんか外を見ながら、うん、たまにいることとかできるできないとかなんか いっぱい考えたって話あったじゃない。帰国前、まあ？台湾にいる間ね。あ、台湾にいる間？る間 そ, うそうそう。あ、それは重いよ。だか的な人だって、うん、そういう不安もあるよね。まあ、も, もちろんあるある。うん。うん、例えばこう台湾でこう、こうバイクに 乗, 乗ってるとするじゃない？うん、あ, あいつまでバイクに乗っていられるんだろうとかさ、<笑>こう台湾でね。うん。 で僕、まあ、つまり逆な状況なんですけど、日本にでて、まだあのエジューーもらえてなかった時も、同じ気持ちでした、うんうんうん、う自転車に乗ってて、うんああ、まだ日本にいるのはいつまでできるんだろうと、失敗とかあったんですね、も<笑>多分逆に、日本人ですから、まあ、もちろん日本にいることは当然ですね。うん で学人の僕にとってサムタンにいた時の気持ちと自分が日本にいる気持ちは全く一緒ですからね、うんうん、それはね、もう国際カップルの方は皆さんそう思ったり感じたりしてるんじゃないかなう ん, そうなんそのお互いの国に住んでいてもねそうそうそうどちらかがねそうそうそうで就職っていうのも、うん、それ簡単じゃないと思うんですよねあ そうそ う, そ う, そ う, そ う, そうできるかどうか、うん、また就職に関わるものですので言葉が一番ねううんだからいろいろ不安でしたねうん一緒に行ってまあエチオ取れるものもすごくまあ心配あるいは不安な日々15年ぐらい以上って感じ<笑><笑>まあこれは どうでしょうみんな多分国際カップルじゃない方だったら、まあ、異, 性愛異性愛者だったらね、まあ、結婚で一発で全ての問題解決するんですね解決できるんですけど同性愛の方はもう壁がいっぱいあるそう 不, 不公平とは言わないんですけどでも一緒にこの 性性者と者との平等っていうのがあればいいなと常に思っていました、うん、今も思っています、うん、っていうのも今日本で同性愛っていう結婚も認められていないし、うんうん、だからいろんな壁まだあるんですねたとえ一緒にいていることができてもいろんな壁あるんですね、うん、で学児の僕がもし病院に行ったら が看 病, してくれる看病できるかどうかまた問題でしょう大変な病気だったら多分手術と同意症がさえできるかどうかまた問題になってくるんですよねうーん、はい、だから法律上は僕たちは赤の担任ですのでうん、はい、だからたとえば一緒に住むことができてもまたいろんな不安病素が。 ありますねいっぱいあるね、うん、去年台湾でもさ同性婚が認められたじゃない、うん、半分すごく嬉しい半分嬉しくない、うん、なんか言葉でうまく説明できないんだけどそういう気持ちもあったのね、うん、それはどうしてですか結局自分たち日本と台湾のカップルじゃない、うんで 台湾で同性婚が認められても結局は自分たち結婚できないわけじゃない、うん、だからね複雑な気持ちだったね結婚できない理由は何ですかただ日本が同性婚を認めてないから、うんそううん、結婚できない、うん、今、うん、現段階台湾では同性婚を認められているんですけど、うん、でも外国人との結婚は、うん 条件があってね相手の国が同性婚を認めないんだったら台湾もう認めななっていうことになるんですね、うん、そうそう自分たちが台湾で生活してても認められないっていうことになるからね、うん、そうですねうんだからこれねやっぱりいつ日本も結婚できる、うん、まあ経済者は結婚できるっていう法律ね うん、あの今ねすごく望んでいますよね、うん、まあそろそろ日本もね、うん、早くしてくださいって感じだよねはい、はい、お願いします<笑>ね本当にお願いしたいそうですね、うん、僕たちは普通のカップルと同じく仕事頑張ってそれから税金も払いますからねもう半端ない金額だもんねそう、うん、だから僕たち 医者の皆さんと同じく仕事を頑張って、うん、税金も払って、うんまあ、でも、犠牲者が国からいろんな福祉がもらえるのに対して、僕たちは一つももらえなくて、正直言って、ちょっと少し辛い気持ちなんですよね。 ていうか、もう20年以上こうやってきたからもうなんていうか例えばずっと日本は土石流を認められない、うん、100年後も認められない、うん、それどう思いますか、うん、一番さこういう状況も可能性ゼロとは言えないじゃないですか。 自分たちができることって本当に限られちゃってるから、うんうん、もう世間にもっともっとこう自分たちの声を届けていかないとまあ何の役にも立たないかもしれないけどね、うんうん、そう思ううん、うん、じゃ あ, い、ねはい、じゃあそうだよねこれがもっともっっととみんなの力を みんなで力を合わせていけばもっと変わるかもしれないしね永住権の取得、うん、まだ難しいことの中でもっともっと最 も, も難しいことになるんです、ね、う永住権を取るこう資格を十分、うん、あ条件を十分満たしてても取れない人もいるからねそうあれの基準がわからないよね、うん まあ、日本の外務省のホームページに永住権、どのように申請すればいいかってい う, うあの説明は項目がいっぱいあるのね、そう す, ご く, すごくいっぱい、えー、そうそうそうだから、あと申請してから10か月ぐらい、ね、待たないといけないというのもありますし、半年以上 そ, う そ, う そ, ううその間もキキだろうねすごいドキドキでした。 国際同棲カップだったらみんなだいたい同じような問題ね、うん、ちょ直面するんですよね。ま、う、あ、ん、僕たちの動画がね、うん、まあ少しでもこう役に立っていただけたら嬉しいですよね、うん。じゃあアドバイスは？うん、例えばアドバイス、うん？頑張ろう。はい僕たちもう本当頑張るしかないのよ。<笑>そうですよね。 うん、当初もう貯金とかゼロの状態から始めちゃってるじゃない、うん、ここまで超えたからねそうそう頑張れば本当なんとかなるよこれね、うん、信じるしかないですねうん、はい、まあねここがアメリカとかフランスとかだとね、うん、もう結婚できますってなるんだけどここは日本だからね、うんうん 今ね、ヨーロッパはほぼすべての国と北アメリカと南アメリカとか、ね、あと台湾ね次ね日本も次の n a と成功が認められる国になっていただければ本当に嬉しいんですよねまあとりあえず頑張っていきましょう僕たち頑張ります だから皆さんを支えたいと思います。うんね、カルたち、はい、ね、皆さんね、一緒に力。一緒にあさ合わせて。<笑>うん、力とか<笑>合わせてね。そう、力を合わせて、なんとかなると思います。本当になんとかなります。はい。うん。はい。お役に立てれたかな。大丈夫です。はい。うん。で、もし。 私たちの経験についてもしご質問がありましたらぜひご連絡くださいいやもう何でもお答えしますはい、うん、あの皆さんを支えたい気持ちですのでうんうん、うん、本当にもう皆さんを応援しているんでねはい、はいうん、自分つらい経験してきましたので皆さん多分同じつらい応援させたくないので、うん、だからぜひぜひ もし、悩みがありましたら、国際活動、ね、についてのそういう悩みありましたら、うん、ぜひご連絡ください。うん、ねもう笑顔で笑って暮らせれるようにね。そうですね。うん、私、あのー、胸を張って生きていきたいと思います。はい、うん。じゃあ、とりあえず今日の動画はこの辺で。はい。じゃあ、この辺で。はい。うん、じゃあ、この動画が好きだったら、うん、はい。いいねを、ぜひポチッと おしちゃってくださ い,、はい。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい。またコメントとシェアもよろしくお願いします。あ、う、あ、ん、今、はい、コメントはもうどんどんどんどん書き込んじゃってください。はい、はいはい、はい。じゃあとあえ今日はこの辺で。ありがとうございました。あ、はあ、い、はい、どうもありがとうございました。また次の動画がライブでお会いしましょう、ねはい。お会いしましょうね。はい。はい。はい それじゃあバイバ イ,、はい、バ イ, バ イ, バイありがとうございました。